はい、どうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからですねで、お届けしていきたいというふうに思います。で、もしかしたら、 あの、ちょっと前から気づいていた方もいるかもしれないんですけども、私のですね、この、えっ、ー、と、野良村っていうのマルチ村っていうの<笑>この、えっ、ー、と、トップに出てくる村の配置がちょっと変わりました。あの、雪風さんっていうですね、あの、配置のこういうね、えっ、ー、と、イラスト配置を作るのがすごい上手い方がいらっしゃるんですけども、あの、今回作ってくれまして、僕のこれ顔ですよね。<笑>すごい、この前髪のさートり、この前髪の辺とかやばくないですかこの、この整え方。ちょっとね、クオリティ のの高さにちょっっと驚いてしまったんですけどもあのめっちゃねあのしっくりきていてあのしばらくまたゆきかぜさんが新しいのを作ってくださるのであのじっくり愛用させてもらおうかなというふうに思ってますとか言ってねゆきかさんにまたプレッシャーかけて申し訳ないんですけどもえー、とですね今日ねテーマを上げていきたいのもですね突撃艦の中身というところですねちょっと見ていきたいというふうに思いますんでまな、あ、んでかっていうと アンホール12とか13ですと、よくイエティセットっていうのが流行ってましたよね。イエティを入れて、まあ、バルキでて、レイジーかけるみたいなパターンのやつなんですけども。 これをね、タウンホールにぶつけるっていうケースが、まあ、結構右受けられたと思うんですよ。まで、まあ、実際にそれやる と,、えー、と効果もそこそこ上がっていたと思うんですね。まあ、はっきり言いますけど、タウンホール14でこれ全く通用しません。全くです。本当に通用しない。なんでそこを、ね、今日まず見ていただきながらえ、じゃあどんだけ通用しないのっていうところから始まりじゃ何したらいいのってところまで今日ね、話をしていきたいというふうに思います。これね、まあ、僕自身も最近やっとなんか腹落ちしたんですけども、 しばらくイエティセットをあのー、自分自身使っていたんですよ。んで、あ、これはちょっとね、もったいないなっていうところを、まあ、暗面に指摘されて、あのー、理解やっとできたっていう感じですね。まあ、なんで、ちょっとね、今回、それを使ってくれている方のアタックを一本見てもらいながら、どんな風になるのかをちょっとね、えー、ご参考に見てもらえたらと思います。こちらですね。えっと、ボキボキさんすみません。ちょっとね、今の流れでいくと少し申し訳ない使い方になっちゃうんですけども、えっとまずこれ、バルーンを当ててから、 えーと、突撃機関が出てきますね。で、タウンホールを最短距離で狙っていく安いスイーパーキーなんで、しっかりとタウンホールに押して、レイジプラスフリーズを当てるんですが、まずタウンホールは落ちましたよね。落ちた後さ、あと何が壊せるのかなっていうと、大工の小屋を壊しましたね。いいわ。なんも壊さないんですね、これ。わかりますかねよ要するに、 突撃艦にイエティを2体バルキリー入れて、レイジフリーズを当てているにもかかわらず、壊った施設っていうのが、えー、タウンホール、あと大工の小屋1個で、まあ援軍釣れたっていう感じで、だけどまぁ、あ、スーパーカゴとかね、あのー、まあ最近流行りの、えー、なんだ、えー、ラバーハウンド、アイスゴーレム、この辺が入っていたら、まあそんなに倒すこともできやしませんから、まあ実際するだけですよね。呪文3枠突撃艦使って、 もうほぼほぼタウンホールを壊す仕事しかできないんですね。今回、おそらくボキさん、この、えっ、ー、と、マルチ、シングルインフェルノまで見てたと思うんですよ。なんで、ここに思いっきり、えークイヒがつかま、クイーンが捕まっちゃって、これでクローク吐かされたっていうところが、もうそもそも、えっ、ー、と、この失敗の原因かな、まあ。前回までいかなかったんですけどね。の原因になってるのかなっていうふうに思いますね。いや、これね、あの、あまりの仕事のしなさ具合にちょっと驚きますよね。えっ、ー、と、まあ、今までやっぱり、 えっとタウンホール12からまあ爆破ダメージっていうのが、ね、タウンホールにえー付属されるようになって、えー、まあそれでもイエティはやられないわけですよだからえと12に置けるイエティセットっていうのはタウンホールを壊しながらレイジをかけることによってその周辺をまあまあ結構いい感じにこうえっ、ー、とのまあ晒しにしてくれたっていうのがあったと思うんですねでタウンホール13においては、えーと不えー、と遅延効果ですね遅延効果があったんでまあ、やっぱりこれもやっぱそれなりに えー、まあ、イエティに対しては、ちょっとまあ、いやらしいね、えっ、ー、と、ダメージにはなるものの、別にま、その体力を削られるわけじゃないんですよね。なんで、えっ、ー、と、遅延効果で苦しみながらもミニエティがね、頑張ってくれて、えー、その先にある防衛にこう飛びかかって、えー、多少ね、インフェルノオールとかそういうことをしてくれたわけなんですね。もう今回、アンホール14になるとポイズンになっちゃうんですね。 で、この遅延効果がなおさらすごいことに対して、この、秒間ダメージまで入っちゃうわけですよ。そうすると、イエティ自身がもう全然、あの、タンフホール壊した後、あの生き残れないんですよね。何もせずにイエティがやられてしまう。で、ミニエティを放出するんだけども、ポイズン効果の中でもがいているうちに、周辺の防衛から削られて、ポイズンのダメージも入って、そのまま落ちてしまうと。 まあいうパターンになるわけですね。だから今回、あの、そこに置いて、アーチャークイーンの仕事量がだいぶね、えっと、制限されてしまった、まあ、クイヒーパートでシングルのタゲをもらっちゃったってところですよね。まあ、それもあって中心部分がこう残ってしまったっていうのが、惜しかったですね。この時点でまだ、 このペッカ3体プラスキングはいるんですよ。でもやっぱり壁の中をあの処理してくれるユニットっていうのはバーチャークイーンに今回のこの編成頼っていたので、ここでクローグ履かされちゃって、え中盤にアーチャクイーンが落ちちゃうと結構苦しくなっちゃうというところですよね。で、えっとこれをじゃあどうしたらいいのっていうところに関して見ていきたいというふうに思います。で、えっと、ですね皆さんあの5月の世界大会予選ってご覧になりましたかね あれ見てた方は結構、あの、記憶に残っているんじゃないかなというふうにも思うんですが、あのね、世界レベルの選手たちって、タウンホールを落とすのに、マジそんなに、あの、枠咲くのっていうぐらいね、皆さんね、あの枠を割いてたんですよね。あ、でごめんなさい。で、この枠の咲き方が何だったのかっていう話なんですけども、それが、こんな感じなんですね。あのー、これです。これ。えっとですね。 無双さんがやっている、まあ、このアタックなんですけど突撃艦の中に入っているのがスニゴブだけなんですよ全部スニゴブですねでなんならあのスニゴブもう5体ぐらい減らしてスニゴブ10体に普通のコブリンを15体とかいう形でもいいかもしれないですねタンホールのところでこう落ちるんですけど落ちた後にスニゴブたちが次から次に出てきてタンホール壊すんですよこういうふうにほらこんな感じ で、これでいいわけですよ。呪文を1個も使ってないの分かりますかねこれ。あのー、ポイズンも、えっ、ー、と、レイジも使ってなければフリーズも使ってないんですね。何も使わずにきっちりと、えっ、ー、と、スニークオブリンだけで、えー、崩していっちゃうんですね。で、そうすると、えっ、ー、と、さっきと同じタウンホールを壊すだけなんですよ、仕事は。なんですけども、呪文3枠分節約できているっていうのがめちゃくちゃ大きいんですよね。で、それを主力部隊、今回ではスーパーアーチャーたちに使っていくことができると。で、 えっ、ー、と、じゃあ、突撃化の仕事そんだけでいいのっていう風に思うかもしれないですけども、そんだけでも結構いいと思うんですね。というのももうすでにこの世界選手権の予選で、もうほんとプロレベルの選手たちがもう、あのー、実証してくれているというか、それぐらいのコストを使ってでも、あのー、タウンホールっていうのは、 確実に落とさなければいけないっていうこと。で、えー、なんだけども、それ以上のコストも使って欲を張るなっていうところなんですね。欲を張っても、それ以上の成果って得られないんで、であれば、きっちりとやれる範囲でタウンホールを壊して、で、えー、必要以上の呪文を使わずに、別に呪文を使っていって、ユニットたちのフォローですね。今回言えばだからスーパーじゃジャとか。 そっちのフォローに呪文を使っていくジャンプ2枚積むとか、積みながらレイジを持っていくとか、フリーズを多めに持っていって、えー、投石に対して、えフリーズを打っていくとか、そういうですね、運用の仕方っていうのをすることによって、えっと、タウンホールっていうのを確実にケアしつつ、そこで無駄に呪文の枠数を食わされないっていう、そういうですね、バランスの取れた攻め方のプランが出来上がるということなんですね。 いや、でもこれね、ちょっとやっぱり13、12、13とやってきている身からすると、でもやっぱりちょっとね、欲張っちゃいたくなるんですよ。これはね、あのー、おそらくそういうふうに思う方たくさんいると思うし、あのー、私自身そうですね、あの、欲張りたくなっちゃいます。どうしてもね。だってダンボールだけをあの突撃艦1個使って落とすなんて、ちょっとなんかもったなすぎるじゃないですか、今までの感覚から言ったら。それは間違いないと思うんですよ。そうだと思うんですよ。 だけど、あのー、それをやっぱりするのがむしろ、あのー、コスパがいい。だから、損して得するみたいな感得取るみたいな感じですね。だから、うん、ちょっとそこら辺のその感覚の、えっと、ズレっていうのをタウンホール14においては、えー、特にこう、直していかなきゃいけないのかなというところをですね、えー、ちょっと感じているかなというところです。で、えー、っとですね、次見ていきたいのはこれですね。 えっ、ー、と、タタンさんの攻め。これは相手側ですね。えっ、ー、と、地球連合艦隊さんのタタンさんのアタックなんですけども。えっと、と突撃艦に入れるユニットっていうのを、うんと、タウンホールにまあ、直に届けるっていうのが手なんですよ。えーまあ、エま安いもこれ効いてる直に行きにくいよね。じゃ手前に落として、はい、何が入ってるかちょっとわかりますね。アビーズでございます。スービズ。これはね、全然ありですね。スービズをこう使って、 えっ、ー、と、タウンホールの爆破ダメージから逃げるようにスパビズをこう動かしていくような形を取ることによって、このタウンホールの周辺をガサッとこう削るんですね。で、このガサッと削る削りをやりたいんだったら、今の環境においてはスパビズとインビジを使ってくださいっていうことだと思います。この削りすごいですね。タウンホールプラス、えっ、ー、と、クロスボウ等々がっつり削りましたんで、これによってしっかりこの部分の、えっ、ー、と、ルートが綺麗に削りができてますね。この部分ね。 アーチャークイーンの食い火中に入れていきながら、宝石とかロイちゃんとか、この辺を追っていって、インフェルノも降りましたね。でえ、最終的にはディガホグを多分こっちからかな。あの、回していくっていう感じのプランニングになってるのと。綺麗ですね。あの、かなり綺麗に決まっていて、まあ、逆にこちらは決められてしまったかなっていうところです。突撃艦がもう使えない、えっと、使っていて、突破兵器がないので、 えババヤンキングを外周歩かせたかったと思うんですけど、ちょっとこれは壁の中にババヤンキングが向かいそうになっちゃってますね。ただ、中心部分、アーチャークイーンがしっかりと、えっと、タゲを取ってくれながら、防衛軍もこう処理をしてくれていてくれますんでね。だいぶこの効果大きかったですね。いやー、やっぱりですね、タウンホール処理っていうのは、もう何にせよこのタウンホール14における肝だと思うんですけども、この処理の仕方をちょっと間違えただけで、まあ、どえらいことになってしまうというか、 あの、パンフォールが処理できてよかったなぁと思っていて、あの、別のとここう目をやっているときに、えっ、ー、と、かけたはずのレイジとフリーズが何の仕事もしてないみたいなね、ことが本当に14って往々に証拠を言うので、ぜひね、ここは気をつけていただいて、えっ、ー、と、区画を壊したいんだったら、えっ、ー、と、ライドラ、えーバルーンの、えー、クローンレイジ、マーカネシキってやつですね。これをやるとか、あと今のこのタータンさんみたいに、 突撃艦スパビルね。こいつをやるっていうような、まあそういう風にしていくのが、タウンホール14における突撃艦でのタウンホール処理の定石になってくるのかなという感じですね。気づいていた人はもう気づいていたかもしれないですけども、まああの、タウンホールだけをシンプルに壊すんであれば、呪文は一切使わずにゴブリンス2ゴブ、これのガン積みですね。もうこれをやる。一角を壊すんだったらこういう風にやっていくという感じですね。 えっ、ー、と、スパビズを使っていくというところですね。で、では最後、えっ、ー、と、1個見ていきたいと思います。リブリブさんもアタックなんですが、ちょっとね、またこの違う方の対戦から引ってきます。なんか行ったりしたり、本当ね、申し訳ないんですけど、えーとですね。えっ、ー、と、リブさんのこれですね。9番攻めたこいつ。えっ、ー、と、 トラユニットなんですね。ライドラを使っている場合。で、こういう場合にはスニゴブを使わない方がいいよっていう場合もあります。で、ま、なんでかっていうと、あの、タウンホールの近くにこう、クラン城があるんで、タウンホールに突撃艦が届くと、当然ながら出てきたユニットで防衛軍釣れちゃうんですよね。けど、この中身っていうのがアイスゴーレムとかラバーハウンドだったら、まあ、できるだけ釣りたくないじゃないですか。アイゴレーが足止め食らっちゃったりするし。 なので、中に入れる、えっと、ユニットっていうのちょっと変えます。で、今回のケースで言うと、これ、防衛軍出てきてないですよね。だから、これ、アイゴレとか多分ね、えっ、ー、と、ラバーホーンとか、それ系が入ってると思うんですよ。で、え、これ、スニーゴブやっちゃったら、全部それが出てきちゃうので、ここに、あと、これはでも<笑>、なんでリブさん、これ、まさかスニーゴブ入れてたか。<笑>ちょっとなんか、あの、間の悪い動画になっちゃいましたけども、えっ、ー、とね、これね、バルーンとドラゴンだけでいいんですね。だから、 またはもうバルーンだけ。バルーンを9体入れるっていうパターンがいいです。で、そうすることによって、えっ、ー、と、隊一の今で言う、えっ、ー、と、アイスゴーレムなんかを引かずに、えー、もうフリーズだけをシンプルにタウンホールにかけてあげて、で、バルーンのーダメージでタウンホールをぎっちり落とす。で、バルーンたちはさっきのスニョブと同じ理屈で、でもうそのまま、そのまんまそこでもうやられちゃっていいんですね。爆破ダメージでポイウスにやられちゃって構わない。構わないから、その代わりタウンホールだけを確実に落としてもらって、 最小限のフリーズ1枚呪文枠でかつ防衛軍を釣りたくないっていうね。まあそういうことですね。この防衛軍を釣らないための呪文1枠ですね。スニゴ棒を使わない代わりにって感じですね。まあそこだと全然許容範囲ですよね。あの、援軍釣っちゃうと当然そこでレイジー1枚とかポイズンとかの枠数を使わされちゃうので、まあ、そうならないように、えっ、ー、と、フリーズを使って開けることによって、代わりに防衛軍釣らないみたいなね、ことをするっていうのは全然ありかなと思うし。 ちょっと今回ね、ディブさんスニーゴブをご丁寧に入れてらっしゃったので、ちょっとこれ持たなかったなっていう気がしますけども、このスニーゴブを、えー、と5枠分ですね。だからこれ全部、えーと、バルーンに変えてあげればそれでいいかなっていう感じですね。バルーン5体のドラゴン1点 はい、というところでですね、本日はタウンホール14における突撃艦の中身に関してお話をさせていただきました。やっぱね、イエティセットが本当に今使いづらくなってますね、タウンホールを壊すことに関しては。まあ、あの、そうでなくって、あのー、ちょっとね、タウンホール以外のところに落として、イーグル砲とかその周辺壊すみたいな、そういうケースは全然使えるんですよ。そこを誤解しないでほしいんですけども、タウンホールを壊すっていう観点に置いたときに、 全然イエティの仕事っていうのができないので、そこに0時フリーズとかを当てていくよりは、もうシンプルに、えー、もうドラバルでフリーズ1枚。ないしは、えー、ゴブリン、えー、スニークゴブリンガンズみで呪文を使わない。で、その代わり、突撃期はもうタウンホール落とすことだけに使えますっていう割り切りをね、やってみてもらえたら結構ですね、タウンホール14の攻めとしては安定しやすくなるのかなと思います。ぜひですね、参考にしてもらえたら幸いです。 では、本日の動画これで終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうかよろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また私のチャンネルタン、タンフォルール12から14まで幅広くですね、こういうクラン対戦系の動画解説をやっております。えっ、ー、とクラン対戦でね、前回取るためのヒントみたいなところっていうのをお伝えしたいというふうに思っているチャンネルですので、これからもぜひよろしくお願いいたします。ご視聴いただけたら嬉しいです。